はい皆さんこんにちはタートルです。最小限に全身使えるメニューが知りたい。そういった方におすすめなスリープウォークを紹介していきます。今回のメニューのいいところは寝たまま全身の筋肉が使える。適度に息が上がる。姿勢が良くなる。腹筋が鍛えられる。いいとこづくしのメニューになります。状態を起こして行うバージョンと起こさないバージョン。2種類できますので自分に合った方法をやってください。今回は5回やっていきます。 30秒を5回です。できれば5回違うメニューがいいんだけどって思ってる方、実は同じメニューを繰り返すことによってストレスが軽減されるんです。一度で使い切ってしまうとストレスでしかないんです。2度3度使うことによってそこの筋肉を使うっていう認識ができてきてあまりストレスにならないんですね。運動が長続きしない。 そういった方は基本的に1セットで頑張りすぎてやめてしまってるパターンです1セット目は軽く2回目以降をしっかり頑張ることによってストレスがあまり残らないで快感が得られるんです今日も一歩前進しましょう仰向けで寝ましょう足を歩く感じで動かすんですけども手で軽く足を押さえて伸ばします抱える足を押さえて手で押し返します こういう感じで交互に動かします。できる人は上体起こして動きます。きつい方は寝たままで手で押さえながら動きます。やっていきましょう。それでは頑張っていきましょう。1セット目は軽く。手で足を押します。ぐっとします。きつい方は寝たまま。 メニューが分かればスマホを置いたままでもいいです声だけ聞いてやってくださいこれで全身を使うことができます OKG ーいきます5秒でしたいきましょう休憩5秒でしたいきる人 あんまり速くない方がいいです。手でしっかり押し返します。手で押さえることで腹筋も効きます、気持ちいい、ね、です。 全然 胸, 胸が疲れてきてたらできてます。あと少し これに全身が使えます。体が熱くなってると思います。しっかり手の力使って。うわ。か。 ラストっ最 後, 最 後, 最後に切ってちょっとペース上げてもいいよ。<sighs> これはよ最 後, 最後に切ってーくない、うん お疲れ様でした同じことを繰り返していくことでストレスがね本当に軽くなります最後までできたよ達成感あったよって方はグッドボタンとコメントで教えてください今回もご視聴ありがとうございました